腹筋よりも簡単にお腹に効いて、ウエストが引き締まるプランクパイプのやり方を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、今までなぜ効かないやり方をしていたのか、ショック受けること間違いなしです。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね。ウエスト引き締めるプランクパイプの応用編を紹介していきます。 プランクパイプというと、プランクの状態でお尻を左右に振るやり方になるんですけども、これ実は腹筋とウエストに効きにくいんです。腹筋に効くポイントとしては、肘が少し前にあるかどうか、お尻が締まって骨盤が立てられているか、重心が腕よりも足の方にあるかっていうこの3つが、プランクでお腹に効かすポイントになるんですが、 このプランクパイプ実はお尻が上がりやすく重心が前に行きやすいので実はお腹とウエストに効きにくいんですこれを膝つくことでたった30秒で腹筋外腹斜筋に効かすことができます呼吸をしっかり使うことによって腹横筋にも効かすことができるのでお腹をへこませたい腹筋してもなかなかお腹が変わらない食後にお腹が出やすいそういった方は今回のプランクパイプ膝つきバージョンをやってください スマートフォン持ったまま行いますので、一緒に頑張ってみましょう。そして膝をつくので、膝が痛くなるかもしれません。床が柔らかいところでやることをお勧めします。これを一緒に30秒間頑張ってみましょう。やり方はとっても簡単になります。はい、まずプランクで効かすポイントとしては、肩の下に肘ではなく、少し前に出す。そうすることで腕に力が入りにくい。 肩に力が入りにくいので足に重心が乗ってお腹に効きやすいですそしてもう一個プランクパイプはお尻振るのでお尻がこのようにね上がりやすいですお尻が上がってしまうと腹筋が伸びてしまって力が抜けてるので必ずお尻を締めるっていうのがポイントになりますで今回膝をついてやりますから膝をつくことで お尻を締めやすくなります。なので、腹筋に効きやすいです。これをですね、とっておきな方法としては、このように足を曲げときます。そして、お尻が出ないようにお尻を締める。前ももが床すれすれぐらいまで、下ろします。前もも床つかないように。床すれすれ。そうすることで、お尻が締めやすいです。このように。 出ないいようにお尻が締めやすいですでそして、肘を少し前に持っていって、この曲げてる足を、このように振ります。曲げてる足を左右に振るだけ。お尻を振るんじゃなくて、足を振ります。そうすることで、お腹が締まったままで、足を振ることができます。 これ足が上がってるとお尻が浮いてお尻振るだけになっちゃうんで足を振るお腹締めたままですそして肘の位置なんですがこれ行っている間に足に重心が乗ってますからだんだん体がね後ろに下がっていきますそしたらどんどん効くようになるので体がねだんだんだんだんこのように後ろに下がっていくんですがそのまま続けてください30秒 息は長く吐く吐方が い, いです息止めない方がいいですこれやってみましょう初めから肘は少し前肩の下より少し前ですそしてお尻を締めて前ももを床すれすれまで持ってって足を振るいきましょう30秒スタートこのように足を振ってお尻締めたまんまああ もうきつい体がねすでに下がってきた、はあ、お腹力入れたまんま、はあ、だいぶ下がってきた、はあ、肘がだいぶ伸びてきたあと少しお尻締めたまんまダッハハハうわ腹筋待って腹筋 お疲れ様でした。膝ついたプランクパイプ、やってみた方はどうでしたかよかったらグッドボタンやコメントで教えてください。膝をつけてないバージョンと膝をついたバージョン、どっちが効いたよっていうのをね、コメントで教えてください。今回たった30秒しかやりませんでしたけども、これしっかりね、腹直筋も外腹斜筋も、そして息しっかり吐くね、腹横筋3つとも鍛えられるので、腹筋したら首痛いよとかね、腰が痛いよって方は、 今回の膝ついたプランクパイプぜひ使ってみてくださいもちろんね元気な方は30秒じゃなくて40秒50秒やってもいいですし2セット3セット4セット行ってもしっかり効かすことができますポイントとしては必ずお尻を締めとく前ももが床ギリギリまで倒しておくっていうことが腹筋に力入っている状態をキープするポイントなのでそうやってやってみてね意識して腹筋効かなかったよって方はねもう一度意識してやってみてください ということで今回膝ついたプランクパイプ紹介でした各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄からリンク見てもらってインスタグラムなんか毎日配信してるんでよかったらフォローしておいてくださいそして説明欄にあるタートルワークアウトサブチャンネルになるんですがあっちは解説を抜いた運動のみ音声なしっていうので配信してます何度も見ながら運動だけしたいよ解説分かったよって方はねタートルワークアウトの方もチャンネル登録してもらって動画見ながら頑張ってください 今回もご視聴ありがとうございました。